よいしょ。よいしょ。はい、はい、はい。始まったかな多分始まってるよね。始まった、始まった。<笑>よかった、よかった。はい、はい。おはようございます。っていうか、こんばんはか。はい。まあ、おはようございます。ということで。はい、皆さん。 今日も生配信でございます。よろしくお願いします。で、ちょっとですね、あの、これ、いつもと違ってですね、ちょっと部屋の中だと、普通のマイク使って話すと、ちょっと反響しちゃうんで、声が。えー、今日ちょっとね、ピンマイク、試しでつけております。もし、聞こえにくかったら、ちょっと言ってください。はい。 はい、こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。<笑>ということでですね、えー、ちょっと予定時間若干過ぎちゃったかなってところではあると思うんですけれども、えー、本日ですね、生配信やっていこうと思います。これ、何人見てるとかどうせわかんないな。この場面だと。まあ にしなくて、ね、えー、ということで、えー、本日はですね一応題名タイトルにもあるようにですねちょっと辛い系の一応ね辛ラーメンかの一応なんか煮込みラーメンらしいんですけどえー、なんかね、えー、ちょっと辛いやつということで一回スープをお見せいたしましょうはいスープはこんな感じでございますね いかがでしょうか辛い感じのなめ鍋<笑>なんですけど、よいしょ。で、なんかね、えー、具材が一応ランチョンミート、ソーセージ、玉ねぎに、え, ー、えのきかを用意してくださいってことでして、えー、公式の、公式のよ、えー、作り方に関しては、ちょっと待って、鍋がずれてるわ。公式のね、作り方だと、先に、<笑>えー、あれ、 具材をね、10分ほど煮込んでから、その後、麺を4分半煮込んでってことなんですけど、ちょっとね、麺が今回、4束、四束ね、えー、使います。なので、ちょっと先に具材をね、煮込んだりしてしまうと、ちょっとあのー、混ぜるスペースがないというか、麺をね、ほぐすスペースがないので、もうちょっと作り方違うんですけどね、えー、麺ぶち込んで、あ、音声バグってる音声おかしいかな 大丈夫音声変。ちょっと変って方いたら教えてください。戻す。<笑>変だったら戻します、音声。どうだろうなんか変。ほいほいほい。じゃあ、ちょっと音声戻しますか。一旦音声変えます。あ、音、音割れしてる。音割れね。 あ、あ、あ、あ、あ、あ。ちょっとこれでどうでしょう音量、いや音量的にはどうかな一応ね、音割れしない程度にはなっているはず。えー、いかがでしょうかちょっと、それでもダメであれば、いつも通りの音声に戻しますが、まだ音割れしてるか。じゃあ、多分ね、ごめん。この IH 使ってるから、 その電波でね飛ばしてるんだけどその中間がうまくいってないのかもちょっとこれマイク戻しますわよいしょいやいや部屋の中あっちよいしょほっえー これでこれでどうかなちょっと戻したわ。よいしょ。これいつものいしょマイクに戻しました。えー、音声いかがでしょうかこれでも変あ、襲われなくなりました。はいはいはい。よくなった。あ、よかった。これで、まあ、いつも使ってるマイクなので、 多分大丈夫かな。はい。ああ、マイクです音量。OK かな。これで。まあちょっと、今ね、また戻したんで、もしまた違和感があれば教えてください。ということで、えー、早速これちょっと具材ね、10分以上見なきゃいけない。で、麺も4分半なんで。まあ、とりあえず作っていきますか。はい。早速これ麺。しょ。 ちょっとお鍋に移しましてとい早速これ麺といいはいはい OKOKOK じゃないな全然入んないやちょっと一回温度上げるんで IH の音がうるさいかもちょっとうるさかったらごめんなさい調理中だけ 若干この音なりますはいこれどうそういえばみんなもう7時半過ぎてますけど、えー、今日週末ということでご飯もう食べ終わりましたいかがでしょうかよいしょいやもうさすがにねちょっとこの時間生配信だとやっぱ基本的に、まあ、撮影の時もそうなんですけど僕あのー 朝昼食べないんでこれ1食目なんですけどもめちゃくちゃ腹減ってましてあもちろんね娘とか、えー、うちの妻とかはねご飯を普通に食べているのでもう作ってる匂いとかさたまんないのよたまんないあーでも結構見てくださってる方はまだご飯食べてないよーって方多いですねじゃあ一緒に今日夕ご飯食べれますねよしで ここにだえー、ちょっときれいに盛りたいな。よいしょ。続いてこちら、ちょっとランチョンミートですね。はいはい、きれいに盛りたいけど、これ、麺ほぐれたらもうきれいじゃないな、多分。いいじゃん。ちょっと完成形綺麗<笑>きれいじゃなかったらごめん。 よいしょ普段ランチョンミート食わないからこれどうなの今回さ量多いから2缶買ってきたんだけど2缶分入れたらしょっぺいかなよいしょ音声がブレるよ い, しょいやほぐれてから入れたいんですけどこれあの いわゆる韓国の煮込みラーメンの麺じゃないんで多分ね伸びるんですよね普通の辛ラーメンの麺なんでだからちょっと先入れして具材入れていかないと麺だけ伸びてみたいな状況になっちゃうんでちょっとほぐれる前なんですけど具材入れてってますよいしょよいしょレーダーちょっと手ですいません、えー、ウインナー ウインナー入れて、ーいしょ、よいしょ、玉ねぎも、はい、入れまして、これ結構簡単だね、ほんとにね、煮込むだけなんで、結構簡単だと思うんですけど、先に具材煮てって書いてあったから、絶対具材沈むんだよな、どう頑張っても。そこだけがちょっとやだ。 に<笑>用意してありまして締めに増水的なやつもやっていこうかなと思っておりますよしじゃあちょっとこれで本日用意した具材は全部なんでよいしょ蓋閉じて、えー、ちょっと完成までね待ちたいと思いますよしまねよいしょよいしょよっい オオッケーオッケケはーいいあーやっぱでも有線でつないでるからあんまり IH 関係ない気もするんだけどちょっと回線とか悪かったらすいませんよいしょ までじゃあそろそろまぁ、あ、ちょっとねできるのも時間かかると思うので、えー、待っていただいても申し訳ないですしあーちょっと電波がくるくるしてるうんなんだろうやっぱ回線重いな ちょっと待ってね。あ、動いてる。動いてる人もくるくるしてる人もいるか。ちょっとあの、今僕のパソコンの方ではくるくるしてるんだけど、携帯で見ると動いたりとかしてて、ちょっと人によっては動いてないかもしれない。今は僕のサブアカの方でですね、えー、見えない方用にちょっと送らせていただきます。えー、ちょっと待ってね。 みたいですね今あのー、一応一番ねあの軽いやつ和室は一番軽いやつにしてるからうーんちょっとこれ以上ね軽くができなくてやっぱっ週末なんでねもしかしたら回線が悪いかもしれないです皆さんもちょっと止まったらすいません 止まったらねあの、画面更新していただければ見れることもあるので、まあ、そんな感じにしていただければと思いますとりあえず、えー、と待っていただいてもしょうがないので、ねえー、今見えている方だけになっちゃうかもしれませんがちょっと乾杯一緒に、ね、させていただければと思います、はい、よいし ょ, じゃあ、えー、ちょっと僕も家でね、ビール飲んでないんですけどたまた ま,、えー、この ま, ま家撮影でですね、えーこの 銀買ったのが、えー、残ってますんでちょっと皆さん乾杯ということでまだやっぱ音声残念って方もいらっしゃるけどまだ音声変かなちょっと変だったらごめん申し訳ないんですけど逐一教えていただけると嬉しいです いや、週末だとみんな見やすいかなーと思って週末に配信したけどちょっとやっぱ YouTube 自体も回線が重くなるから今後は週末にしない方がいいかもしれないですねちょっと皆さんに迷惑かかっちゃうかも金曜あたりとかにしますかねよいしょうちは ユーロだから週末、重いのかなまあ、でも、多分多分ぶというか、今回も、あのー、アーカイブはね、残しますので、もしちょっと見にくいという方がいらっしゃったら、えー、そちらの方でね、えー、また見ていただけると嬉しいなと思います。ちょっと待って、音声気になるな、今ちょっと携帯の方で見てみますね。いいかな テストの時は大丈夫だったんですけどやっぱ IH つけるとダメかもねよいしょうんとヒカキンさんも生配信してるそりゃあ負荷かかるわ<笑>まあ、音がちっちゃいやっぱ反響するのか どうしてもねちょっと今だいぶあーいやこれマックスなんだよな、ね、確かにちょっと音声聞きにくいねあのー、分かりますわ いや、違うな。これ多分違うマイクに接続してるこれちょっと待ってね。 これで解消じゃないよし、オオッッケケーーオッケーオッケー皆さんごめんなさいね。そりゃあ、音声残念って言われるわ。これで、えっと<笑>、やっとよ。ちょっとやっぱね、別の機材使おうとしたりするとダメだな。すいません、皆様。 えー、お待たせいたしました。えー、ということで、えー、マイクもですね、えー、完璧、完璧な設定となりましたので、無事、えー、そろそろ料理もできるかと思います。えー、鍋、ちょっと開けていきましょうか、一発。はい。じゃあ、行かせていただきます。はい、オープン。よっ。おっうん。<笑> 全然野菜とかは生だけどあいいね麺もいい感じに仕上がってますようまそうよいしょちょっと待って待って置けない皿が熱すぎて置けないんだけどよあっちあっちよし OK <笑><ケ><笑>よっこしょこんな感じで めちゃくちゃうまそうでしょ。えよ。えっと、ちょっとね、あのー、いや、もうね、カメラではちょっと明るくねしてるから湯気見えにくいと思うんですけど、がっつりと湯気は立っております。ただ、ちょっとランチョンミートとかはまだぬるいかも。もしかしたらね。よいしょ。 で今回ですね、えー、ここに炊飯器持ってきておりまして、えー、午後を炊いてますで。普通にこれも食べつつ、食べつつ、締めにね、こう卵とかも用意してあるんで、増水的に最後締めていければなと思っております。なんか一応ね、パッケージには書いてあったおすすめの締めの食べ方が、えー、ご飯を入れて、韓国海苔とごま油。 入れてくださいってことだったんで。よいしょ。ちょっとそんな感じでやっていこうかなと思います。声が遅延はね、多分 YouTube の方なんですよね。おそらく。ちょっと変になったらすいません。はい。じゃあちょっと早速ね、これ取っていきますか。違う。忘れてた。で、これちょっと辛ラーメンのね、なんか火薬を入れてってことなんで。 うん、あ、そう、火薬はね、あの、先に入れてって書いてあった。<笑>忘れてて。えっと、今入れてるんですけど、うん、ゴリゴリあの、乾燥してますね。<笑>やべやべ。ちょっとこれは完全なミスだわ。ちょっと火薬部分は浸ってからいただきましょう。じゃあ、ちょっといただきます。 でちょっと以前ね、あの韓 国, 韓国のそのもうパンとかに憧れて買ったこれを<笑>使ってね、ちょっと食べていきますね。でごめん、1人で食うからさ、直箸でいかしていただきますわ。うわぁ、うまそう。ちょっと待って、うまそうなんだけど、あちょっと汁羽根が。 うんあうまっあのねこれ辛ラーメンのあの粉もう使うんですけどそれとは別のコチュジャンソースみたいなのが入っててそれも混ぜるんで色味よりもね全然辛くないっすピリ辛ぐらいえ手 し, したらあの赤辛鍋 の5倍の方が全然辛いぐらいかもそれぐらい全然多分ね、あのー、辛いのが苦手って方とかでも食べれる辛さだと思います苦手な人は辛いかさすがにあっこいあまたランチョンミートもうまいわあっこい ちょっと米もいただきます。うまっ、うん。これちょっとね、画面越しで湯気が見えないのが残念。あの、背景も白なんでね、ちょっと湯気飛んじゃうんですよ。あのー、見えてないんですけど、がっつりちゃんと熱いっす。<笑>あ僕はね、この商品、 えっ、ー、と、普通にスーパーで買いましたね。あるとこないとこあると思うんですけど、この寒い時期だったら置いてるスーパーとかもちょこちょこあるんじゃないですかね。うん。うまっ。うんふん。いー、でも最近あのー、 家で撮影しててもあの妻と食うシリーズばっかりでラーメン食わないんですよねカップ麺久々にこういうあの日本の生麺っぽい乾麺じゃなくてガチガチの乾麺食うとうまいっすねうまっ、あまあ、米はうめえわうわ ちょっとこのさ、ランチョンミートとさこれ、ご飯<笑>絶対うまいよねこんなのわんー<笑>うんう<め>ん<笑>みんな 美味しいよ。<笑>うん、<笑>あうまい。やっぱあのー、沖縄とかね、行った時は、ランチョンミートとか食べる機会あるんですけど、こっち行くと僕個人的にはあんまり食べる機会がないんでね、久々に食うとうまいですわ。あ、海部さんとのコラボ動画、ありがとうございます。 あの、この前もね、怪物さんと逆に僕側の方の動画も撮影してきたので、ま、あここ、1、2週間ぐらいで、ごめん。僕のね、動画でも上がると思います、動画が。<笑>さっきご飯食べたのに、今ならラーメン食べれる気がする。嬉しい。<笑>締めにね、ラーメンって手もあるんで、あの、ご飯後に、ラーメン行っちゃいましょう、一緒に。 りょもすさんは、焼き鳥で今、お供していただいてると、一緒にご飯を食べていただけると。じゃあやっぱね、こう、生放送だとさ、こう、なんかみんなで一緒にご飯食べたいってい気持ちもあるんでね、もう食べてる人はあれなんですけど、一緒にこう、まだ食べてな い, い方は、こう夜ご飯ね、食べてもらえたら嬉しいなと思います。<笑><笑>うん。 札幌一番塩ラーメンぜひ作ってください。札幌一番うまいよね。で、でもかなりこうコメントを見てると、相当、あの、まだ食べてないよとかっていう方も多くて、一緒にね、このタイミングで食べていただけると嬉しいですね。ちょっと待ってね。 あ、大腸ポリープ。でも僕も本当に気をつけないといけないんですよね。結構普段から、まあ中本さんとかね、辛いもの食べてたりとか、もちろん大食いでね、普通の方よりはこう、胃を酷使してるんで、本当にちょっと検査とかちゃんと行って、やんないとやばいな。ジム最近ジム行けてないんですよ、ぶっちゃけ。 ちょっとありがたいことに忙しくさせてもらっててなのでちょっと自宅ではねダンベル買ってあるんでやってるんですけど全然準備を受けじゃないなう ん, うんうんみんなぜひぜひご飯食べてない方は一緒に食べましょうい や, いやでもやっぱりこれや 野菜後入れするとうーんちょっと麺伸びちゃうな出来上がるまでによいしょよいしょちょっとこれ今日はねマカロニ納豆なしマカロニ納豆はあの正直 作れる材料はね、今家にストックあるんですけど、今日は、なしでいかせていただきます。いいよ。よいしょ。これちなみにね、あの僕の食べた感想、このエレンギがめちゃくちゃ合うからぜひこれ、皆さんもしね、このメニュー作られる際は、ぜひエレンギも入れてみてください。あっちぃ汗かいてきた。いいよっ。 ちょっと待って熱つヤングドーナツの<笑>タオルでございますあっちうわ卵ね最近の値上がりすごいっすよね本当にいろんな食材の値上がりすごいけどやっぱなんかとりあえず金がなくて空腹の時は卵を食ってたっていうのがもう 嘘だったかのように今本当に高級食材になってるからな卵。うん。うん。ネギの食感がいいわ。逆に後入れで浅かったから食感も食材が全部残ってて。 これはこれで美味しいな湯河原湯河原ラーメンももちろん食べたことあります美味しいですよね小田原ラーメンも好きだしなうん ドンキで辛ラーメンキーでラメ買った<笑>もうお友達ですね。一緒の食材。<笑>ドンキ、どうなんだろう。今回僕がね、あのサムネに貼ってある、この商品があるかはわかんないですけど、まあ、辛ラーメンは確かにね、ありますよね。あ、えのき、えれん、え, えれんぎじゃなく、えのきですね。 一応あのバッケードに書いてあった推奨のトッピングがランチョンミート、えー、ウィンナーでネギん玉ねぎ最後えのきかの5種類だったんでまああのまずはおすすめ作っていただいて2回目3回目とかにはねあのアレンジとかしても、ね、いいかもしれないです。 うまかっちゃんもうまいわうまい確かに普通になんかお店ぐらいうまいもんなうんあそうなんですよ今食べてて思ったけど 最初の一口目より、こう、後々の方がランチョンミートの出汁が出て、なんかね、よりね、コクが増しますね。ただ、やっぱランチョンミートの塩分でしょっぱくはなるんで、あの、なんだろう、う規定よりも、 個人的には多めに水入れてもいいかなーって思いましたね。あっち今回ちょっと2缶ランチョンミート入れてるからさすがにちょっと塩分上がるよね。<笑>よいしょ、うわ。うまそう。よいしょ。うわ。あ、そう、ビールね。 ちょっとこれ、うまくて忘れてたビールうん、うん、でもなんかこう韓国のインスタント麺ってさなんで伸びてもうまいんだろう 様いらっしゃいませだってあの韓国のさじゃがいも麺の乾麺だったら伸びないの分かるんだけどこの辛ラーメンとかはじ ゃ, じゃがいも麺じゃないからさなんでなんだろうって思うでもあの韓国独特のさもう煮込めっちゃ煮込んで大丈夫みたいなじゃがいも麺あれも美味しいっすよねちょっとこれキムチいっちゃおう一緒に<笑> うんうまあごめん説明するの忘れてたあの家引っ越したわけじゃなくてですねもともとあの逆側にカメラ向けしてたんですよただまあこう壁のね真っ白の方が見やすいかなと思ってこの壁側に向きを変えました あ<笑>あ、確かにね、居酒屋シリーズ、全然行けてないですね。もう、あれ行くと、毎回ペロペロになっちゃって<笑>、撮影どころじゃなくなるっていうのがあるんですよね。 辛いのは血管に入ったわ。うん。味い。ああ。いやー。いやでもやっぱ暑いな。匂いもすごいし。 まあねちょっとうちの娘はもう寝てるからさ音の問題的にドア閉めてるんだけど熱い鍋食うと汗止まんないわよあうちの妻ももうご飯は先に食べてますいた<笑>あじゃあじゃ でもこういうさ、僕もあの、もともと ASMR とか、あの、モッパンって言われるジャンルのね、動画が好きで、あの、韓国の方のよく見てるんですけど、なんかこうやって食べる食べ方がもう、うまそうすぎて、もう、いつかやろう、いつかやろうと思って、と本当に申し訳ないですけど、前回ね、あの、生放送した時に、えー、次、有名店、いわゆるチェーン店、皆さんが知ってるようなチェーン店ので大食いしますみたいな話したんですけど、 一回ね、あのー、直近の動画連続で、この結構きつめの<笑>胃袋のね、容量を戻すトレーニング的な生放送をしたので、えー、ちょっと久々に、えー、こう楽しめるようなね、えー、ちょっと大食いをしようかなと思って、今日はこんな感じにしております。うん。やっぱ。 他の煮込み用の麺と違って辛ラーメンはちょっと伸びるなうん、まあ、それでも十分前からいいんだけどさ、うん、またちょっとサブちゃんの。 ゲーム実況の方ももちろんあの近々ねアップさせていただきますんでちょっと年末年始で忙しくて動画が撮れなかったんですけどまあ3月とかになったら落ち着きそうなのでとか言いつつまたあの あの喋ってるところをさ、全カットしたサブチャンなんかも、新しく作ったから、忙しい忙しいって言いながら、もう完全に自爆よね。もう本当に待っていただいてる皆様にはね、マジで申し訳ない気持ちしかないんだけど。 2本目開けようやっぱ皆様、こう、昔からね、見てくださってる視聴者様なんかは特に、あの、やっぱ喋らずにさ、この大食いをしてた動画から見てくださってる方は、やっぱそれが見たいっていう人もね、もちろんすごく多くて<笑>、今までいっぱいコメントいただいたんだけど、それが、 この、食レポ系にさ、変えたから、ちょっとなかなかね、そういう動画がなくなってしまって、残念っていう、あの、待ってくださってる方も多かったから、ちょっとまた最近ね、あの、喋らない、大食いを、<笑>あの、動画の方で公開してますので、あの、ね、概要欄にとかにね、あの、新しいサブチャンも貼ってありますから、ぜひね、ちょっと気になった方は、あのー、喋らない、 ただただ食べる大食い動画をね、あげるサブチャンネルをね、ぜひご覧ください。あ、台湾からもありがとうございます。その台湾でさ、大食いってめっちゃ人気なの知ってますしかも、あの、日本の大食いね。 うーん。ああ、熱い。熱い。ああ、すいません。ジュじュんさん、ラーメン、注文していただいてありがとうございます。<笑>そう、日本の大食いがね、台湾では、すごくこう人気なんですよ。っていうのも、あのね、日本の、えー、しかも、ほぼほぼ、テレ東さん テレ東さんの番組を、えー、再放送してる曲があるんですよ。24時間。で、その中でも、えー、っと、大食いを決定戦。あの、大会ですね。大会だったりとか、あと昔、えー、テレビでやられてた、あの、なでしこ旅みたいな、あの、女性のね、大食いの方たちが、 いろんな場所でいろんな大食いをするみたいな番組があったんですけど、えー、そういったもんだったりとか、なんか再放送をね、ずっとやってるんですよ。あとはまあ日本のドラマとかもやってるんだけど。で、本当にそれが常にこうリピートされてるみたいな<笑>そう感じで放送されててで、それのおかげでね、なんかね、大食いの人の、テレビに出した人の知名度ってかなりあって、 マックスさんもこの前行ったら、すごく、なんかマックス好きだみたいな感じで、いろんな台湾の方に囲まれて、写真いっぱい撮られて、スター気分なれたって喜んでたけど<笑>。僕も台湾旅行行った時に、あのー、2017年の初めて出た大会がよく再放送されてたから、その時本名で出てたんですよ。まあ僕今でも本名出るんだけど。 だから、あのー、知ってる方がね、あの、ラスカルさんじゃなくて、新井さんって言われて、台湾の方に、何回かあって。いや、そんな感じで、かなり認知度は、あるみたいでして。あ、中国語の勉強しているので、台湾の大食いチャンネルよく見ます。はいはいはいはい。やっぱやってますよね。そう。なんかね、台湾の人もあったかいしね、ちょっと、 やっぱ日本と同じでね、島国なので、あの、かなりコロナの時も入国制限が厳しくて、しばらく行き出なかったんですけど、僕の大好きなね、食いなんで、またちょっと改めて行きたいなとは思ってますね。うん。まあでも、ふにゃふにゃになった麺もうまいな。うん。 この辛い汁がよく染み込んでてめちゃうめえわお台湾ねほんとにおいしいのいっぱいあるんですよもう何食ってもうまいうん一番感動したのは何だったかなうーん でもうちのね妻がもともと台湾すごく大好きであのな、ー、んだろう観光の方が観光の方がね行くようなお店じゃなくてこう現地の人がかなり行ってる人気店とかをあのうちの妻がリサーチしてくれて言ってたんで本当にねその日本の味によってない 台湾現地の味付けの美味しい料理ってのいっぱいいただいたんですけど、かなり好みで、僕的には。あの、香辛料とかね、あの特に八角とかが大丈夫の方はね、ぜひちょっとあのー、台湾とか行った際には、あの、観光のね方がメインのお店よりかは、その現地の人がね、好んでいくみたいなお店に行ってみてください。うん。 うまあもう日本にも台湾の方観光で入ってきてんだうん確か日本からももうワクチン3回の、あのー、接種の証明書があれば普通に行けるんじゃなかったかな確かへえそうだよ 本場のルーローハン美味しいっすねー。そうなのよ。でも大食いの撮影で確かしたかなルーローハン現地の。さすがにね、あの、5キロとか食ったらその八角の香りとかがね、一瞬だけ嫌いになっちゃった。う<笑><笑>ーシャンフェンがうまいんですよね。あのー、 な日本はウーシャンフェン、五興奮って書いてウーシャンフェンっていう<笑>調味料があって八角だったりとかをはじめとしてなんかこう向こうのね、えー、調味料がいっぱい入ってるみたいな調味料なんですけど日本でも売ってるけどねウーシャンフェンかけたらもう全部、あのー、台湾料理とか中国料理っぽい香りになる<笑>不思議と<笑>マジで<笑>。 あ、コンビニからすごいっすね。あの、台湾のコンビニでさ、その八角とかで煮込まれてる、日本のおでんみたいな感じで、なんか卵がね、煮込まれてる、やつがあるんですよ。それがね、めちゃくちゃ香りすごくて、もう、ブンって自動ドア入った瞬間から、もうその、ウーシャンフェンの匂い、なのよ、お店が。<笑> あれ、初めて行った人は麺食らうと思うな。うん。ちょっとそろそろ話しながら食べてたら、麺これでもうほぼ終わりかな。よあ全然取れない。よ熱 っ, あ っ, つっ もう伸びちゃってるからさ。<笑>箸から逃げるのよ。麺が水分吸いすぎて、プルプルで。よいしょ。でも今日はね、あの、麺に関しては、本当に4玉だけだったんで、まだね、量的には全然食べてないかなっていうところではあるんですけど、もちろんね、ゆるく大食いと書いてあるんでは、まあ、4玉食ってももちろん大食いなんですけど、 まあ、その、大食いのね、人間が大食いっていうにはまだまだちょっと量が足りないと思うので、ちょっとこの後、締めのご飯入れていきましょうか。よいしょ。ちょっとまあ、麺残ってるけど、それもまた味ですよね。それもありってことで、ちょっと今ね、あらがた麺入れ終わりましたので、よいしょ。ちょっと画面変えるよん。 よいしょあとえっ と,、えー、っとちょっとですねお鍋の方に、えー、雑炊用のご飯をあっ落ちる落ちるよっはいはい<笑>入れていきますで本日はね午後お米炊きましたんでこれ締めの雑炊に残り の, のご飯全部入れていきます よいしょ。8! はい、OK。これで本日炊いたお米はすべてでございましたよいしょ。よいしょ。ちょっといったんこれで温度上げて蓋閉めましょうか。よいしょ。マジ。 もちろん、最後のね、閉じ用にこれ生卵も用意してますんで、こ卵バーッとかけて、あと、これか。刻みの韓国海苔。これもバーッと入れて、ごま油は忘れたな。本当はね、あの、おすすめごま油って書いてたんですけど、ごま油は忘れたので、<笑>今日はなしです。あっち。あっ、あっち。ちょっと待って、タオルどうした俺。え 汗が止まんないのにタオルがない。えはあれ え, えあっあっ、ハコフグさん、スパーチャー、ありがとうございます。待って、タオルないんだけど、なんでどこ行ったん<笑><笑>え嘘。えあ、ただた だ, だ, だ、よかった、よかった。お尻に引いてました。<笑>あーちゃえ いやーうまいな。でも、ゆっくりこう、話しながらね、調理もして食べましたけど、今日2時間ぐらいかかるかなと思ったけど、まだ1時間経ってないんだ。意外に食べるの早かったな。<笑> うんうんうまいな、うん、でもほんと辛ラーメン大好きなんですけどやっぱその撮影以外では炭水化物食べないようにって感じで体のことを気にして食べないので。 食べせに食ったなこれうんうままっ卵は今ちょっと増水的にしたいので、えー、少しこう米だけで煮つつこのお米にね味が入ってきてから後ほど ちょっと入れてこうかなと思っておりますよよいしょちょっと火つけうまいなうんそうだどうかな海鮮でちょっと止まり気味って言ってた方々 画面動いてますかねうんうんうんうまいうまいけどしょちょっとしょっぱいなやっぱクルクルしてるか ごめんなさいね。電波不安定っぽくて。あ、アマントさん、ありがとうございます。ううーんーと、行数のマカロニサラダ。父と私で黙りしてあります。ありがとうございます。こちらこそ。やっぱちょっと不安定なんだな。ちょっと本当に、今後は、週末の生放送控えますわ。これだとみんなに申し訳ないからな。 僕のこのモニターとして見てる PC ではずっと動いてはいるんですけどうーん今日はピシャッと終わっちゃう感じになるかな本当はねこうゆっくり話したいんですけどうんうーん うん、うん。はい。ということで、今です ね, ね、お米、食べ終わりました。あとは増水分だけですね。ただ、ちょっとこれ、かけるから割っていかないとな。 白身で手がやばい<笑>ちょっと待ってやばい手がいいしょいいしょあでテーブルもやばいいいしょあ入り直したら聞こえたあのー、ちょっと聞こえなかったりくるくるしちゃう人 は, はお入り直していただければ多分 症状が改善されたりするのでちょっと試してみてくださいよいしょいやこれ絶対うまいでしょこれ<笑>このさ辛い鍋に締めの生卵を入れてじゃよしちょっと 完成するまでは皆様に見せませんので。よいしょ。ちょっと一人で、こう一人で。い、よ、よいしょ。見えてる見えてるね。見えてるわ。言うて見えてるわ。<笑>あと PC、PC ノートパソコンにですね、あの、盛大に汁がかかってたね。うん。よいしょ。 あ, あちょっと待ってねどうしう。って言ってたら僕の方もちょっと遅延してたな。<笑>ごめんごめん。いやでもこれ、どうよ。まだ、まだこれ。 えこっち、こういうのさ、本当は開けちゃダメなんでしょうけど、我慢できないんですよね。<笑>待ってらんないタイプでして。この気持ち分かってくださる方いるかなあ、青沢チャンネルさん、ありがとうございます、パチャ。まあ、普通に見えてたね。<笑>普通に見えたか。まあ、ええでしょう。じゃ、ちょっとそろそろ、これ、お鍋、 開けます、えー、ほいじゃあ皆さんいきますよ、これじゃあ完成の鍋まで321あ、はいどうぞうー、全然卵固まってねえわ<笑>まだ<笑>火力弱すぎた半熟を超えた半熟っすね。よいしょ だよな鍋ふたがこれ あ, っちだよあっちいいなこれあっちこれ、うん、はいということでこれ締めこんな感じでいかがでしょうかあでもいいんじゃないドロッとはしてますよちょっと同じご飯の器でございますがよいしょ よそ っ, っ, っ, っていきますかこれはいどうどうこれうまいでしょこんなのよいしょちょっとうちの妻にも食べてもらいたいなこれ絶対うまいだろうなよいしょおっきい いいっすよね、この締め。たまねえな。<笑>じゃあ、ちょっと締めのね、この辛い雑炊。ここにだ、忘れてたわ。この韓国のりですね。後入れの方がいいんじゃない うまそうこれね今韓国のりかけた締めの雑炊いただきたいと思いますたまんね<笑>待って待って待って飛んでった<笑>今冷まそうと息かけたら青のり飛ん青のりじゃなく韓国のり飛んでったわ うめーああ皆さん、あの、僕がね、今日買ったメニュー、商品をね、家で作るのであれば、ぜひですね、ここまでやってください。まあ、その日ね、食えないって方は、汁残して翌日でもいいんで、ちょっとやってください。マジでうまい。うん。うまった。 待ってでも暑すぎて食えんわ。ちょっと一回止めよう、これ。あのね、暑すぎ。暑<笑>すぎや、しめ。<笑>夜飯食べてたからな。食うっていうかな。ちょっと LINE してみるわ。今、上にいる、うちの妻に。 初め食べる<笑>今 LINE 送りましたんでじゃあこれ食べてほしいなこれめっちゃうまいもんなあ来たえ今ですねあの 生配信を見ていただいたようで、うちの妻が、あのー、ごま油をおいしくてくれてたみたいです。ちょっと、器、持ってきて、ってことかえっと、今、妻も LINE いただきましてあの、食べるってことなんで、ちょっと器持って、部屋に来てくださいと送ってます。<笑>これ、うまいよ、ほんとに。 もちろんあのメインというかさあれメインのその麺もう美味しいんだけどこの締めのご飯がうまいうん は, はいーあ、ありがとう 匂いやばい。別に声出してもいい。部<笑>屋匂いやばい。<笑>廊下の匂いやばい。どれ食べるそれそれそれでいいえ、これでいい、うん、具材は何がいいランチョン。まあ、ソーセージよいしょちょっと待ってね。ごま油かあげようかあ。海苔だけでいい海苔だけでいい、うん もうちょいもうちょっかい、はいはいはい、じゃあこれでちょっと食べてみてください。いはい。<笑>はい。今、うちの妻はご飯だけ持っていきました。<笑>いや、これね、うまいのよ。ちょっと、あそこ、ごま油。今ちょっとごま油いただいたんで、レシピ通りのちょっとごま油でさ。 どうすかね、これ。あ, あ。うんうんうんうん。これで完成だな、確かに。いただきます。熱いな、熱いな、これ。うん。 これ、まあ、油濃いのはだめみたいな方でなければちょっとごま油入れてほしいかも個人的には断然入れた方が好きですねうんああニラとかネギもいいですねあっ いいか確かにニラなんかは最高にいいと思うしあのチューブニンニクとか後入れしてもいいかもごめんちょっと鼻かましてくださいちょっと一回音切るんでね一回ちょっともう無理やであれえっと よいしょ。はい、<笑>ごめんなさい。生放送中に鼻噛んで。ああうわぁ、熱い。熱い。で、チーズ確かに入れても美味しいと思うし、あと環境は環境だったんで、あの、スープ減らせなかったんだけど、ちょっとスープ減らして、もうちょっとね、こう、ご飯だけが残るような感じにして、 チーズとかぶっかけたら最高にうまいと思いますねうんうんなんかやっぱさベースが辛ラーメンなんでこう な, なんつったらいいんだろうな結構味付けがシンプルじゃないですか で、かつそのランチョンミートのね、塩味も入っちゃって、こう結構、塩味って感じなんで、一気にね、ごま油とか入れることで、その香りのね、コクの深みとかが増して、これ絶対入れた方がいいですね。またこの、韓国海苔のさ、これごまの香りも入ってるらしいんで、これもまた美味しさの秘訣なんだろうな。よっ。わ ニンニクスライスなんか絶対いいでしょうね間違いなく合うあと逆にあのフライドオニオンとかフライドガーリックとかあの揚げ物系のやつをもう食べる直前にこう器にね盛ったりすると食感サクサクっとした食感も残ってそれはそれでまた美味しいかもうん いやちょっと表記通りのさ調味料とかトッピングしか用意しなかったから他のアレンジができないんだけどこれ食べてみるとねいろいろ美味しいがなんか広がることができそうと思う。OK <笑><笑>。 めっちゃ暑い胃が胃がって食堂が溶ける、はあ、うわっち ししました<笑>ごめんねああんかねこうよくですね料理うまそうって言っていただけることがあるんですけどもう食べせんですね基本的にはラーメン以外は全然うまくない<笑>ラーメンも別にうまくないんだけど辛うじて作れるのがラーメンだけっていう。 うんあうちの妻からはねあの食べた感想の LINE は来てないですね<笑>あのこの生放送を見たら感想だけ LINE でください<笑>うん うんもう今日は今よそってるだけでいいかなちょっと冷まして後で食おう熱すぎてダメだ生放送だと食え ん, う, ーんうんうんうんうんまあ。 うちの妻から LINE が来ました。どうでしょうでん。美味しかったよ。えのきあえそうだから食べたかったわ。ごめん。えのき食っちゃったわ。ごめん。<笑>ということでした。うちの妻もね、美味しいということで。えー、まあこのメニューは間違いなく美味しいんじゃないでしょうか。<笑>ぜひちょっと皆さんも、ね、食べてみてください。 そしたらまあまだあとご飯半分ぐらい残ってるけどちょっとゆっくりあとはね冷ましつつ俺は放送外で食べようかなよいしょよいしょ熱すぎて冷めないから移しとこうかうんよいしょ 残りは、えー、今日、キムチとビールを飲みつつ、<笑>このビールがね、終わったら生放送を締めようかなと思います。え<笑>それまでは、ちょっとお話を皆様とね、これやっぱ食べる、もっぱん系なんかは、だけど鍋から取るのも含めて、この料理は、余計話せないな。いつもよりも。せっかく生放送やってるのに。ごめんなさいね。 レスポンス悪くて。あゃ。いやー。でもさ、最近さー、なんか、不思議と、バーンって急に再生数下がったんだよね。すっげー不思議なの。それまでは、ほぼ 1, 1ヶ月しないぐらいか。急になんか下がったね。 その前動画まで20万回ぐらい普通にアベレージ行ってたのに、急にその次からはなんかアベレージが10万になったみたいな。何が起きてんっていう、ははは、ようなね、最近流れになってますけど。やっぱ登録してない方のおすすめに上がりにくくなってんのかな年数も長いし、なんなのかわからないですけれども。 <笑>いや、でもせっかくね、なんかあの、お店をね、紹介したくて動画上げてるから、できればね多くの人、多くの人にね、見ていただけたら嬉しいなとは思うんだけどね。不思議やね。YouTube のシステムはよくわかりません<笑>ああ、うまい。いや、でも腹いっぱいになったな、結構。 なんだかんだ。こうやって、普通のチャレンジメニューとか、大食いの時とかと違って、皆さんとね、こう、ゆっくり話しながら、こう、いもう、1時間15分ぐらいか、ゆっくりと食べ続けてますけど、満腹中数はね、普通の時よりもガーンって増えますね。 まあ、ビールも飲んでるっていうか、炭酸も飲んでるからね、しょうがないんだけど。うん。ああ。ああ、鼻が。鼻が。まだダメだ。ちょっと鼻が。もう一回、もう一回、ちょっとあの、あ、食後のデザートあるわ。まあ、まだ。今、じゃあし、ちょっと、鼻中見ていいけど、上でかんでこよう。あの、ちょっとですね、あの、もらった、 デザート大福が今冷蔵庫に入っておりましてちょっとそれ持ってきていいですか食後のデザートにそれ食べて終わりにしようかねあの区切りがいいので<笑><笑>うわ香味野菜系で味変これもいいと思いますね今回野菜がえのきと玉ねぎだけだったネギも入ってるか もうちょっと香りが強い野菜入れて、ちょっと香りとかね変化させても美味しいと思います。てか、デザート持ってくるわ。<笑>ちょっと一旦デザート持ってきます。よ、これで音は切れてないね。うん、ちょっと待ってて。よいしょ。よこい、小一。 あ、部屋臭っ。衝撃の臭さ。<笑>よいしょ。よいしょ。今ちょっと部屋出てですね、あの、<笑>あの戻ってくるまでの間、家ん中が匂いやばいわ<笑>あ。はい、ということで、えー、本日のですね、最後。 これちょっといただきました。生クリーム大福ちょっと見えにくいと思うんだけど。これを食べながら、締めていきたいと思います。デザートにね。よいしょ。モンブラン、オグラ、抹茶、コーヒー。どれから食べようま、コーヒーかな。ちょっと、コーヒーで。 いきますこれね一回いただいたことあるんですけどめっちゃおいしいんですようんふん。うんま。<笑> ピリ辛な食べ物を食べてからのこの大福うんまうん最高にうまいじ、ね、ゃん何だこれこんなにうまかったんだこれ前回食った時にうまい感じんなああそうえっ、ー、と昨日かアップさせていただいたセージャーの動画で 久々にね、自分の動画であの、甘味系の大食いね、しましたけど、美味しかったね。あの、動画だとさ、わかりにくいんですけど、本当に、一個の団子が、これぐらい、あるのよ。あの、みたらし団子。動画だとちょっとわかりにくくて、普通サイズに見えるかもしれないですけど、 ほんとすっげーでかい団子でさあれが美味しかったわ美味しかったいやちょっとねやっぱ、まあ、動画的に言ったらねどうしてもこう甘味系とかって別に見たくないって方も他のねこのご飯物とかに比べると多いかもしれないんだけど大食いでは別にいいよって方多いかもしれないけど やっぱね、幸せだからね、その感じをね、皆様とね、この動画を通してね、共有できればいいなとは思うんだけどね。あ、ルイさん、ありがとうございます。スパチャありがとうございます。そしたらどうしよう次、抹茶、モンブラン、オグラ。どれがいい<笑>どれがいいかなあーなんか、止まらねえあ花粉も相まって止まらねえ 大食いで一番きついことあれだなめっちゃ腹いっぱいの時の最後の一口<笑>じゃあモンブランいけいただいたんで続いてこれモンブランいきましょうかよいしょちょっとこれ。 一回手で割って中を見ていただきましょうか。見えるかなこのカメラの設定だとちょっと、寄れるかどうかなんだけど、ちょっとどう、どう、どう、ど, うどう、見えてるちょっと見え、あー、見え、ピンと来てるのか来てないのかわからんな。<笑>ちょっとわからんけど。よいしょ。 う, んうまっ栗濃いなうんじゃあモンブランのあと抹茶いただいたんで抹茶いきますか。 今ちょっとね、カメラの設定が全体映るようにしてるからさ、この手元とかをこう集中してっていうのが映りにくくなってるんですよね。超ギリですよね。<笑>見えるか見えないかのギリですよね。いやちょっと抹茶で。抹茶でってかじゃあこれ、こっちであったら映るこっちでも映んないかなちょっと画質がね、やっぱ今荒めの設定なんで、止まらないように。 ちょっと見えにくいと思うんですけどよこんな感じですねあ あ, あ, あ見えてあ見えてるねこれはもう見えてるわこれはもう見えた完璧<笑>よいしょうん うん。うまい。<笑>うん。まあ、たこの、ちょっと苦みもあって、うまい。子供の頃ってこう、ただ甘いだけのデザートが好きでしたけど、大人になってくると、 ちょっと苦味のある甘みとか、なんか好きになってきますよね。美味しいわ。そしたらちょっと最後に、小倉大福、もうデフォルト、レギュラーメニューの、のね、あんこの大福いただいちゃいましょうか。なんかちょっと一口でね。うーん。 うんふん。うんふんふん。うん。今ですね。胃の容量で言ったら。全然ね。腹。 こう文明言ってんのかなどうなんだろうってぐらいだけど。満腹感で言ったらもう腹9分目ですね。満足って感じ。全然、まあ食べようと思えば食べられるんだけど、こうやって。まだ苦しいレベルじゃないけど。うん。今日はもう、 2 0時間半やってるから、この値りで生放送を終了したいと思います。<笑>残りのね、この鍋は、あ、辛っ待って、<笑>喉、うん、残りのね、お鍋の方はちょっとゆっくりと生放送終わってから食べるかな。明日でもまあいいんだけど。まあ、この後食べるかな。 って感じです。うわ。はい。ということで、ちょっとですね、今日の生放送なんかは、最初の方はね、ちょっと機材トラブルがあったりとかして、ご不便をおかけしましたが、えー、今後あれだな。普通にマイクでやろう。<笑>このマイクでやろう。まあ、また、またっていうか、 次は、えっと、前回ね、ご要望をいただいていた、あの、有名なところの、有名というか、まあ、チェーン店か。普通にね、全国にあるような、皆さんが行けるような、えー、チェーン店のね、大食いをしてほしいってことだったので、えー、まあ、そういったものにしようかなと。まあ、一応なんか、甘味系がいいって言われてたんで、ミスドさんとか、かなぁ、パッと思いつくのが、ミスドさんか、 え、富士屋さん。で、できればいいかなと思っております。え、また来週はですね、えー、ちょっと、今日学びました。土日はやばいってことで、平日ね、またやろうかなと思います。はい。ということで本日はそんな感じの生放送でございました。ゆるーい感じですね。はい。じゃ、またですね、えー、皆様も、 生放送をやる際にはお時間が合いましたら、えー、ぜひね、見に来ていただければなと思います。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。えー、またですね、えー、生放送、もしくは、えー、通常の動画もね、公開させていただきますので、そちらもご覧いただければと思います。いや、すいませんね。ちょっと途中からでまだ全然生放送見てないのにっていう方もね、いらっしゃると思うんですけれども、また次回ね、来ていただければなと思います。はい。 ということで、本日はありがとうございました。この辺りで生放送を終わらせていただきます。ああパソコンがね、お腹いっぱいになるとね、わからんのよね。<笑>頭が回ってないから。じゃあ、お疲れ様でした。いよいしょ。はい。